皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Webmaster Office Hour の時間となりました。本日お届けするのは、私、アンナと。えー、私、ナヤでお届けしたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>では、まず、えー、Google からの、えー、お願いです。はい、何でしょう なんでこんなあの僕とアンナさんが離れ離れになってるのかっていう話なんですが、<笑> あ, のあのですね、一応そこだけあの一つ先にお伝えしておくと、あまあ、あの僕があの微妙にですね、体調が悪くて、あのまあ、今、家ですと。<笑>で家から今、お届けしてますので、なんかあのいつもと、まあ、体調が悪いのはいいんですけれども、あのセッティングはちょっと久しぶり の, この中継なんで、何か、 あの音が聞こえにくいとか、まあなんか画面が違うとか何かありましたらぜひですね、あのツイッターのまあハッシュタグつけてお知お知らせいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まずいつもの Google からのお願いです。えー、ホームオフィスアワーではハッシュタグウェブマスターオフィスアワーを使用しております。 なので、えーまあ、今回特に音声が聞こえない、映像が見えない、また質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ、ウェブマスターオフィサーをつけて、えー、SNS に投稿してください。よろしくお願いします。よろししくお願いしますではですね、早速ですが、Google からのお知らせです。まず最初にブログ記事に関して、えー、金谷さん、お願いします。はいい、えー、そうですね前回が10月の末ぐらいに まあ、お届けしたと思うんですけれども、それからの間に4つブログの記事が出ております。で、特にですね、こちらぜひすべてご覧いただけると嬉しいなと思うんですけれども、特にこのページスピードインサイツがまた新しくなりましたので、よかったらぜひですね、皆さん一度使ってみていただければと思います。こんな感じの UI になってですね、いろいろまあライトハウスの分析エンジンのようなものを取り込んで、 これまで、まあ、あのページスピードインサイトと、まあ、ライトハウスとそれぞれ2つのツールをお勧めしてたんですけど今回そのライトハウスの、まあ、機能をこっちに持ってページスピードインサイトに持ってくることで皆さんが一箇所でいろいろ調べることができるようになっておりますのでですねぜひですねこちらを活用していただければと思います。はい、というわけではい次は最近のイベントに関してですね。はい えー、最近、ここ1か月半の間ですね、11月に、まあ、11月の13日に東京で、ウィタンコーナフォーラムミーティング2018秋というイベントと、まあ、11月15日に Google ダンス大阪というイベントに、まあまあえとですね、上は参加して、下は開催いたしました、うん。上はですね、ちょっとご紹介しますと、まあ、こんな感じでですね、まああのまあ、ウェブマスタートレンドアナリストのまあ原理 一緒ににイベントに出て皆さんからいただいたご質問にお答えしたというイベントで、まあ、皆さんの反響を見ていると、何て言うんですかね、まあ、意外と良かったような感じがしますので、まあ、なんか次のタイミング、ゲイリーが来るようなタイミング、またはゲイリーじゃなくても、他の、まあ、何か誰か来るタイミングで、まあ、こういったイベントがあれば、ちょっとまたやってみようかなっていうですね、ちょっと思ったりしています。 はい、で、Google ダンス大阪は本当にですね皆さん、お越しいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございましたこちら、まあ、そうですね当日、まああのこまあ、いろいろあって来られなかった方々も多少いらっしゃいますので、多分170人から180人ぐらいの方々が、まあ、集まっていただいて、いろいろ Google、まあ、検索についての、まあそうですね、セッションと、あと交流をさせていただきましたと。 やっぱり大阪でやったことで、関西の方、近畿、近畿地方、特に大阪の方々はたくさんいらっしゃったので、本当にやれてよかったなと思います。で、なんかあのですね、もうあのソーシャル上でも伝えているんですけれども、この Google Dance という名前での、まあ、イベントの開催は、もうこれが最後でとなります。で、今後は、まあ、 あのグーグルダンスって単 純, に単純に言うとやっぱ名前が変わるだけなんですけれども、またちょっとあの、まあ、それは名前を変えるだけにしてしまうのも面白くないので、またちょっとです、ね、いろいろ僕らあの来年どうしようかということでいろい ろ, いろいろ話し合ってますのであの、しばらくお待ちいただければと思います。うまくいくとあの東京、大阪、まあ、東京、大阪は多分やれるかなと思うんですけど、それ以外の場所にもあの、まあ、こ, のこの後継イベントを 開催することができるかもしれないということで、ちょっと楽しみにお待ちいただければと思います。そうですね、各都市でまた盛り上がると嬉しいですね。そうですねはいというわけで、はい、次の、はい、今後のイベントの情報です。今ですね、あの決まっているイベント、そして何か調整中いっぱいあるんですけれども、あのまあ、こんな感じのイベントを調整しております。直近では来週、 まあ、12月19日に本気でアフィリエイトを学ぶ会2018が東京であります。で、こちらも申し込みはもう多分締め切られていると思いますので、まあえー、参加される方、ぜひお会いするのを楽しみにしております。で、あ今回、おそらくですね、アフィリエイトの方々が聞きたい話かどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、最近やっぱり僕らのツールがどんどん新しくなってますので、今回はツールの話を中心に お伝えしようかなと思っております。でもし何か ご, ご自身のサイトでこういったトラブルがあるですとか、何か、あのー、悩みがあるみたいな方は、僕、休憩時間とか結構ですねあの、このイベントでいつも思うんですけども、プラプラ暇にしてるので、なんか話しかけていただくとか、学校の深海でご質問いただくとか、できると嬉しいなと思います。できれば、なんか、実際画面見ながらなんかいろいろ話とかできると嬉しいなと思いますので、ぜひですね、 話しかけてくださいで。他に発表されているところでは1月22日の Google 検索の基本としてまあ名古屋、そして2月7日に e コマースフェア2 0 1 9東京でお話をする予定となっています。でですね、あの時々質問されるんですけれども、金谷さん、あのこういったイベントでも何かすごい大きな発表とかないんですかって聞かれるんですけれども、基本的にないですと。<笑>なので、何かそういった特別な情報が聞けるんじゃないかみたいな感じで、 まあ、お越しいただくとちょっとがっかりさせてしまうかなと思うんですけれども、まだまだ Google 検索の基本的な話であったり、例えばページスピードインサイツなんかは、おそらく普段からたくさん使っていただいているウェブマスターの方々もたくさんいらっしゃる一方で、存在も知らなかったみたいな方もたくさんまだまだいらっしゃるので、僕はどちらかというと、そういった方々をにいろいろお届けしたいなと思っているところはまだあるので、ぜひですね、ま あ, あの そういったイベントだと思ってお越しいただくなり判断していただければと思います。で、あのそうですね、なので、個別の悩み、なんか相談、なんか質問というものは、あのその後可能な限りいつも会場にいるようにしてますので、まああの、話しかけていただければと思います。でですね、あと他の、のもの日にち書いて、ある程度の地域も書いてますけれど関西、九州、東京、東海と。 未発表のものは、ただ未発表のだけでもほ、ほぼほぼ決まってます。で調整中も、ほぼほぼあの決まっていて、今、文言の調整とか、そういうレベルの話ですね。ねなので、ぜひですね、まあ、楽しみにしていただければと思います。で、前回使った話をベースにちょっと書き換えたんですけど、 来年もですね、あの全国にいろいろお伺いしようと思ってますので、ぜひ、まあ、うちの地域に来てほしいと思っている方は、お気軽にですね、ご連絡いただければと思います。よく聞かれるんですけれども、まあ、条件であったり、まあ、どういったところ、まあのまあ、条件ですね、条件的にはまあここに書いてあるようなところで、まあ、イベントの開催実績、例えばかあの来てほしいんだけれども、今まで一度もイベントやったことがありませんというと、ちょっとやっぱり難しいかなと。やっぱり地域で 何らかのイベントを継続的に開催しているような実績、まあ、イベント慣れですね、いろんなものをやっぱり必要かなと思います。しある程度の規模というのは、まあ、地 域, 地域や、まあ、によっても結構違うかなと思うんですけれども、まあ、地方に行きますと、例えばあの100人というのはちょっと難しいところもあると思いますので、なので、一概にあの何人ですとはお伝えしにくいんですけれども、やっぱり、まあ できればそういった100人規模であったり、そして、まあでき、それが無理であったとしても、うちの町である、例えば一番大きい会場、このぐらいのサイズしかなくて、このぐらいなんですみたいなことがあれば、全然あの、別に一番大きくなくてもいいんですけれども、あのなんかあの40人とか50人とかでも全然あの行くことはありますので、まあ、そこはあんまりあの気にしないでご相談いただければと思います。ただやっぱり3人とか5人とかになるとちょっと難しいかなと思います。 そしてあとオープンですね。何かうちの会社のメンバーのためだけにですとか、何かうちのこ の, あの勉強会限定のイベントですみたいなのもちょっと難しいです。そして、まあ、ホワイトであると。まあ、ここはもう説明する必要ないかなと思うんですけれども、あのまあそうですね、何かホワイトハットな方々のために行きたいと思っていますで。最後のポイントとしては、まあ、結構本当に謝礼。 がどのぐらいかかるのかみたいなことを聞かれるんですが、もう当然ですよね、聞かれるんですけれども、謝礼も交通費も宿泊代なども一切頂けませんし、あの何かお土産みたいなものも本当にあの不要ですので、あの全然気にしないでくださいで、僕らあ の, の, あの費用でお伺いしていきますので、もし予算があ る, あるんでしたら、誰か他のスピーカーの方を呼んだりしていただいてもいいと思いますし、何か、 あの別のことに使っていただければと思います。というわけで、はい、イベントのまあ、えー、開催のも何ですか依頼をお待ちしております。はい、というわけで、はい続いては回答方針の変更についてということです。はい。えー、そうですね。こちらこちらですね。ちょっと今後このいろいろ考えて。 多分、あの、ちょいちょいですね、このオフィスアワーの中でもいろんなことをあの、えー、そのニュアンスがあの出てたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、少し今後、この回答方針を変えようかなと思っております。というのも、これまで基本的には皆さんの、あの、なるべく皆さんの悩みに寄り添いたいと思っていて、基本的には全ての投稿に質問し、あの、コメントしていたんですね。何か、あのー、 おそらくこれはもうすでに解決してしまったであろうですとか、まあ、質問していただいてからその僕らの放送の日まで日数があって、もうこれは今コメントしても仕方ないなみたいなことなどはちょっと飛ばす時もあったんですけれども、基本的にはすべての質問に僕らが答えにくいみたいなものがあったとしてもすべてお答えしておりました。ところがですね、あ, の、まあ、ある意味、良、えーまあ、かれと思ってやっていたことがですね、最近あのいろいろ見ていると、 必ずしも皆さんにとって良くないというか、むしろ、あの、可能な限り お, お話ししたいと思って、すべての質問を取り上げてきたし、開催頻度も、おそらく他の言語と比較しても、あの、ウェブマスターオフィスアワーって、すべての言語で行っているわけではなくて、ほとんど、レギュラーで行われているのは英語。そして、まあ、英語でやっているジョン・ミューラーがドイツ人、まあ、ドイツ人というか、ドイツ語を喋るので、あの、まあ、ドイツ語。そして、 まあ、なので、英語、ドイツ語は割とレギュラーであるんですけれども、それに次いで、まあ、日本語はあります、ね。なので、なるべく皆さんが英語など、他の言語の差によって、SEO であったり、検索の知識などが、まあ、あの差が出ないように、それがハンディキャップにならないようにと思っていろいろお伝えしているんですが、まあ、こうした、まあ、お伝え、逆にですね、あの、いろいろここまで話しているっていうよりは、 こういったところには話してくれないみたいな、逆になんかのそういった不満の方が最近ちらちらお見かけするようになって、まあ、いろいろ考えた結果ですね、少しあの回答の方針を変えようかなと。じゃどう変えるかというと、基本的には大きくは変えないんですけれども、やっぱりあのこのやっている最大の目的というのはやはり皆さんの、まあ、検索に対する、まあ、マーケティングであったり、そうした、まあ、取り組み。 のビジネスの改善お、まあ、お手伝いいをしたいなと思ってやっててやります、まあ、ビジネスじゃなくても個人でも全然いいんですけれども個人の楽しみでも全然いいんですけれどもそういったものに対して何かあのプラスになるようなアドバイス建設的なアドバイスができるような場合に何かコメントをしていくような感じにしようかなと思っています。やっぱり例えばなぜこうなっているのか。 Google のやっぱりあの考えをお聞かせくださいみたいなものも も, しもちろん無視できないものもたくさんありますのであの答えるものは答えていこうかなと思うんですけれども例えばたまたまそういった結果になってしまっているですとかちょっと僕らも う, うまくすべての検索結果が何か完璧だとは僕らも思っていませんのでそういったものに対してなぜこうなのかみたいなことを聞かれてもやっぱり そ, そこに対して説明することにあんまり意味がないかなと思う。 思いますただ、質問した方にとっては、あ無視されるというのは良くないかなと思って話していたんですけれども、やっぱり実際に話したところで、あんまり逆に満足していただけないみたいな感じですと、やっぱり何の意味もないので、やっぱりもうちょっと建設的な質問に対しての時間をより多く割いていこうと、その代わり一つ一つの質問にもっとちゃんと細かく話していこうと思っております。というわけで、なので、 基本的には例えばランキングの質問、ま あ, あ、のこの、ちょっとまあ、今日そういう質問もあるんですけれども、1位にするにはどうすればいいですかみたいな質問に対して僕らが、ここをこうするといいですよみたいな、個別の何かランキングの質問みたいなことは特にお答えしません。で、あとやっぱり Google のまあ何かあの思想的なところで、何かこう、お聞かせくださいみたいなものもちょっとお答えできないこともあるかなと思います。 何かそういった Google 検索の、あの、もう少し、あの、実際にささ、まあ、運営していく中で、このページのインデックスがおかしくなってしまいました。なかなか、あの、このページだけパフォーマンスがおかしいですですとか、何か、まあ、ウェブマスターの皆さんの悩みがあるものに関しては、ぜひですね、お送りいただければと思います。ただ、あと、あの、僕らの方の変更で、皆さんが、方で気を回して、何か質問しちゃいけないですとか、質問しないようにしようってする必要はないので、 質問はこれまで通りいただいて、僕らの方で、まあ、失礼かもしれないですけど、取り上げないだけですので、あのまあ、その辺からなんとなく感じていただけるといいかなと思います。というわけで、長くなりましたが、えー、ちょっと回答を変えていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、いよいよ、お質問に入っていきたいと思います。はい はい、ありがとうございます。では、えー、まず一つ目の質問ですね。フレクシブルサンプリングの実装についてのご質問です。現在、えー、登録制のサイトで登録前のユーザーにはコンテンツのサマリーを表示しています。このサマリーはログインしているユーザーには表示されないものです。フレクシブルサンプリングを導入するにあたり、CMS や自由に投入されすぎて規則性がない投入済みのコンテンツなどなどの都合により対処できる範囲が限られており、 制約をを回避すする案とししてて例えば以下のようにに違反に当たらないいかを悩んでいます1点目、ログイン認証前のユーザーにはサマリー文を今まで通り表示2点目、ログイン認証済みのユーザーにはサマリー文を除くコンテンツ本文を表示3点目、Googlebot にはサマリー文を冒頭に加えたコンテンツ本体を表示 また3の選択肢は、実はボットにも2と同じようにコンテンツ本体を見せるようにし、コンテンツ全体をペインオールコンテンツとして扱うのが正しいのかなとも考えており、結局、コーチではいくら考えても答えが出なそうです。正しい水曜対策でユーザーへ情報を提供できるようにと考えており、ぜひご意見をいただきたいですとのことです。こちらいかがでしょうか。はい。そうですね。こちらに関しましては、 まあ、基本的にはまさにあのフレキシブルサンプリングなどが適用されるあのまあ典型的な状況じゃないかなと思ってましてフレキシブルサンプリングとはみたいな方もいらっしゃると思うんでまずはですね皆さんよかったらフレキシブルサンプリングって検索して調べてみていただくといいかなと思うんですけれどもまああのか簡単に言いますとそうしたまあ有料コンテンツのようなものをまあのようなものというかまあ基本的には有料コンテンツを、まあ 例えば月額課金制みたいな形で、まあ、一般の方には公開していないサイトってのはたくさんあると思うの で, すでそういったサイトが実際にその、まあ、見せてインターネットには見せて、まあ、Google 検索にはまあ見せていないんだけれども検索にはまあ表示させたいみたいな、まあ、あの希望があったりします、まあ、いろんなユーザーにはそこにコンテンツがあるっていうのはしてほしいので検索にしてほしいただやっぱり あの課金ユーザーでないと仲間は見せられないといった場合に、例えばクローラーには中身を見せて、実際にはそこでペイウォール、まああのえー、と入会画面みたいなものが出てきてしまうと、まあ、クローキングになってしまうわけですね。ユーザーとクローラーに違うものを見せて、それ結局お金を払わなくてはいけないんだけれども、そこにあの課金する画面がただ出てくるみたいな感じになってくると、クローキングになってしまいます。 でそのクローキングを回避するためというか、でもそういった需要はたくさんあって、有益なコンテンツがたくさんそのペイウォール内にあるということは僕らは分かっていて、なので、その例えばいくつかのコンテンツ、そうした検索経由できた方は課金していなくても、登録していなくても、例えば1 0個1ヶ月に10ページは見ていいですとか、または例えば最初のサマリー部分、サマリー部分というか、えー、例えば1ページは読めるですとか、何かそういった形で、まあ、 対処していただいて、まあ、対処というか、マークアップしていただいて、Google には、うちはそういうふうにあのフレキシブルサンプリングにしてますよっていうことを伝えていただくことで、クローキングではなくて、そうした、まあ、インターネット上で一般には公開されてないコンテンツを検索にインデックスさせることができると。ちょっと、まあ、あの難しい話かもしれないですけど、そんな感じの話です。で、これまさにそういった例で、実際にはあの、まあ、課金、そうですね、この まあ実際にはまあ登録制なので、課金ではないかもしれないですけれども、登録が必要です。そこに対して、まあ通常は実際コンテンツの一部を見せるような、いわゆるリードインのような形の、まあ典型的な例かなと思うんですけれども、それを、この実装が少しトリッキーな感じで、実際一般のユーザーの方には、 ちょっと待って、もう一回戻すと、一般、一番ですね、一般のユーザーの方にはサマリー文だけを見せると。で、実際の登録ユーザーにはサマリー文は見せずに全体を見せると。で、Google には、まあ、サマリー文を冒頭に加えたコンテンツ本体を表示するということで、どうかっていうご質問なんですけれども、これ、実際にちょっとこのやり方でいいかどうかっていうのは、少し考えないといけないなと思うところがあって、というのも、 このサマリー文が実際の本文をかなり大幅に超えて、ちょっとまあいわゆるあの釣りのようなサマリーを作ってしまうようなことっていうのも可能ではありますので、実際にそういったやり方がいいかどうかっていうのは、今即答するのは難しいかなと思っています。ただ、じゃあどうすればいいかというと、単純にこの2番をサマリー文を除くコンテンツ本体の表示というところを、サマリー文をコンテンツの頭に つけてきちんとサマリー文ごと公開することでサマリー文自体がコンテンツの一部になるので、まあ、あの一般のユーザーにはそのコンテンツの冒頭にあるサマリー文を見せるでユーザーにはサマリー文を含む全部を見せるそして Googlebot にもサマリー文を含む全部を見せるという実装をすることで、まあ、フレキシブルサンプリングのリードインの典型的なもう本当にザ リードインですみたいな感じの設定になりますので、ぜひですね、まあ、そういった実装にしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、というわけ で, なんです、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、えー、では、続いての質問に移りましょう、えー。ダイナミックレンダリングに関するご質問です、えー。2点質問が来ています。1点目、弊社ではシステム都合により、既存サーバー内で SSR ソースを生成できません。 そのため、Googlebot 用に SSR ソースをキャッシュしておくサーバーを立てて、ユーザー用サーバーと Googlebot 用サーバーを分けようと考えています。この場合、えー CR えー、ユーザー用のサーバーからのコンテンツと、えー、Google 用のサーバーのソースに、えー、変換してキャッシュ、反映するまでに時間がかかると、えー、ユーザー用のサーバーからのコンテンツの相違が表示るために、えー、クローキング判定されないか心配なのですが、大丈夫でしょうか 一点ずついきますかあそうですね、はい、はい、こちらいかかがででしょうかそそうそすねこれちょっとあのダイナミックレンダリングとはとかサーバーサイドレンダリングとはみたいな話をしていると本当にまた時間がかかってしまうので、ちょっとここはそこは割愛させていただいて、まあまあ、通常は、まあ、既存サーバー内でサーバーサイドレンダリング。 していただいたものを Googlebot に見せるみたいな実装が一般的かなと思うんですけど、どあそれができないので別サーバーを立てるという話なんですが、そ, そこにまあサーバーサイドレンダリングした、サーバーサイドでレンダリングしたのかどうか置いといて、とにかくあのレンダリング後のコンテンツを置いていくときの差分というか、それができるまでの間に、 何か Googlebot が来たときに結局クローキングみたいになってしまうんじゃないかという話なんですけど、これはあの実際にその、そうですね、このご質問の表現で言う と, えーと CSR を SSR ソースに変換してキャッシュ反映するまでにという、このキャッシュ反映するまでの時間をどうしてる、どう実装するのかによると思うんですよね。で、実際にこの実装して存在しないにもかかわらず、そういった場合に クローラーが回ってきたときにどうするのかで。普通に考えると、そこにあの SSR したソースがないのであれば、通常のコンテンツ、ユーザーと同じものを見せると思いますので、全くクローキングにならないですし、実際に存在しないにもかかわらず、そこの、まあ、レンダリングしたソースの方に何か存在しない URL、存在しない URL というか、存在しないコンテンツを送ろうとするのは、 ような実装になってるんだとしたら、それはあの単純にインデックスがすごく遅れてしまうので、このダイナミックレンダリングをする意味がなんとなく少し失われてしまう気がしますので、ちょっとそこはあの考えた方がいいんじゃないかなと思いますが、なのでそこの実装部分がよくわからないんですが、多分クローキング判定には今僕が想像している範囲だとされないんじゃないかなと思います。というのがとりあえずコメントですかね。 はい、ありがとうございま す,、はい、います2点目に移ります、えーはい。ダイナミックレンダリングを実施した場合のページ速度の評価対象は Googlebot 用, 用のページとユーザー用の実ページのどちらが基準となるのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか、えー、そうですね、まあ、あの基本的にはこのおそらくこのページ速度の評価対象 は, っていうのは、まあ、スピードアップデートなどの 際のまあ、スピード、あのー、表示の判断をどうしているかみたいな質問だと思うんですけれども、基本的にスピードアップデートの判断基準であったり、そういったタイミング、まあ、何をどう判断しているのかという話は公開しておりませんので、そこについてお話しすることはできないんですが、なので回答としては特にお話しすることはありません。ただ、実際にじゃあ、こ, れこの回答を仮に知 っ, た知ったとして、 じゃ例えばあの、じゃあどうなるかって言っても、多分どうもならなくてですね、おそらく、その実際のユーザーのページが遅いのであれば、このページ、ダイナミックレンダリングによって、Googlebot にはとても早いのは見せるけれども、ユーザーにとって遅いのであれば、そのユーザーにとって見せてる遅い部分は絶対改善した方がいいと思いますので、そのやっぱり、Google のランキングにとってどうかというよりも、この単純にユーザーが、 僕らも結局、Google がこうするからこうしなさいって話をしているのではなくて、ユーザーのいろんな調査を調べた結果、まあ、ユーザーが結局、そのロード時間があ、まあ、早い方が、早い方がというか、もう4秒ぐらいかかると、相当多くのユーザーが離脱してしまうと、みたいな、何でしたっけ、3, 3秒以上かかると50 53%。なんか、その結構、そういったユーザーが離脱してしまうみたいな数字が出て。 ますので、そういったところを考慮しながら、実際にスピードを改善していっていただけるといいかなと思います。あくまでもグーグルがどうかというよりは、やっぱりユーザー基準で考えていただくのがいいかなと思います。ははいいいありがとうございますありがとうございます、えー、では続いてのご質問 ビッグワードの検索順位が県外になった県に関するご質問です。2017年11月にリリースしたサイトの集客を 目, 目標に、検索順位の上位化に向けて SEO を意識したサイト運用を行っております。リリース後、検索順位も少しずつですが順調に上がり、少しずつですが順調に集客も伸びてきておりました。2018年8月上旬にビッグワードの検索順位がいきなり県外となり、その後も県外のままです。 あまりにも突然の変化だったため、まずは様子見期間としていたのですが、丸2ヶ月を経過しても順位が下がったままです。この状況に関し、改めて重複コンテンツがないかなどといったネガティブ要素のチェックを行いましたが、特に見当たらないとしております。 一般ワードの検索順位は比較的上位をキープしていることから、ビッグワードのみが検索効果になった、えー違いますね、順位効果になった模様ですが、何かペナルティなどの影響となるのでしょうか、えー。急な変化であり、同じタイミングでサイト内に大きな修正などを行ったわけでもないため、原因が想像つかずな状況です。答えを求めてはおりませんが、アドバイスをいただけますと幸いです。ととのここでですこちらいかかがでしょうか はい、ありがとうございます。こちらはですね、あそうですねお、おそらくこのご質問いただいた方は何かイベントでお会いしてコメン、この直接のコメントはしたかなと思うんですけれども、まあ、えっ、ー、と、割と面白い質問だなというか、よくある悩みかなと思いますので、ちょっとコメントしたいなと思うポイントがいくつかあります。で、この、 ちょっとあの実際にこのサイトと状況クエリーみたいなものを頂 い, いていたんですけれどもその辺を少しあの説明するとまあ例えばちょっと言い換えると何かメーカーみたいなところが自社製品がいくつかありますとでその製品名ではきちんと上位に表示されるんですけれどもその製品のジャンル例えばまあゲームソフトみたいな会社であれば あのゲーム会社の方の質問じゃないんですけど、ゲームソフト、を例えば新作とゲームソフト買取みたいなキーワード の, あの順位は、が今まで高かったけど、それが下がったみたいな質問ですと。で、ここに関してまあ思うのは、やっぱり皆さんがやっぱりこの順位が下がったことで、またはこの順位、このクエリの順位を上げたいといったクエリに対して、その 皆さんのサイトが実際にその上位に表示されるべきかどうかっていうのをやっぱり考えていただくといいかなと思うんですね。でよくある、おそらくあの発想、まあ、戦略としてはそ、そんなことはどうでもよくて、実際に検索結果で上位になることで、人に知られたい、たくさん売りたいみたいな発想をされる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、でそれは僕らの方でこうすべきです、こうしてくださいっていう話ではないので、全然構わないんですけれども、 やっぱり目指す、あの戦略として、マーケティングとして何か目指すのであるとすれば、Google 検索は基本的にはユーザーが探しているものを探しているものかなと思うものを検索結果の上位に表示しようとしようとしてますので、実際にそのクエリで上位に表示されるべきものであるか、その表上位に表示されるべきものとなっているかどうかというのがまず最初に大事なことだと思います。ですので、例えばゲーム、 ソフト、まあ、例えば新作みたいなときにゲームソフトの新作って同じ時期でもすごいたくさんある中で、その中の、まあ、そのクエリで1位になることを何か SEO 的なもので何か実現するというよりは、そもそもゲームソフト、その時期に出るゲームソフトの中で一番それがみんなが欲しいだろうと思うようなものになることがやっぱ大事だなと思います。なので、まあ、話を少しこの話に戻しますと、ビッグワードの検索順位が今までやっぱり 本来、そのサイトが表示されるべきかどうかといったときに、いや、正直ラッキーだったなみたいに思う場合には、やっぱりそこを元に戻そうとする、結果的に何らかの形であの戻ってしまうことっていうのは起こりうるとは思うんですけれども、何かそこを元に戻そうとするというよりは、やっぱりそ の, そのクエリに対して、そういった適切な存在になることを目指すのは、 まあ、あの長い目で見たときに良い、まあ、いわゆる SEO みたいなものになるかなと思います。はい。というのが、ここで話したかったことですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、えー、続いてのご質問に移りましょう、えーはい。アンプページ計測の参照元に関するご質問です。えー、先日、コラム記事のアンプページをリリースし、Google アナリティクスでリファラーを確認していたところ、えー、D-19 桁の数字。 ドットアンププロジェクト .net という参照元を経由しているページがありました。これはどういった経緯でのアクセスの流入になるのでしょうか、えー、とのことなんですが、こちら簡単に私の方からあの解説しようかなと思います。まずですね、えー、とこちら Google Analytics でえーと計測の話ということなので、えー、ぜひですね詳しいところはあの Google Analytics でのえフォーラムですね、そちらにえ聞いていただければと思うんですが、えーまあ その D-19 桁の数字アンププロジェクト、まそうですね。えーとドメインアンププロジェクトドットネットっていうのはですね、そもそもあのサードパーティー性のアドですねを配信するときに使われているドメインになります、はい。はい。よろしいでしょうか。よろしいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 では、えー、続いてのご質問に移ります。こちらもアンプに関するご質問です。アンプページのインデックスが突然消えましたという件に関するご質問です。自社2サイト、アンプページのインデックスが消失しました。サーチコンソール上では11月4日時点で商品情報アンプページは911。 えー、レシピアンプページでは2763のインデックスがありました、えー。翌日から激減し、今はゼロです。コンテンツ側では何も変更しておらず、原因が分かりません。えー、原因と対応方法をご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。とのことです。えー、こちら、いかがでしょうか。はい、そうですね。こちら、あの同じ会社の方から、まあ、アンプ関連で2つご質問いただいていて、URL もいただいていたんですけれども、ちょっとまだ。 調査中です。で、ただ今、今言えることとしては、まあ、いくつかあったのでお伝えすると、まあちょっと、えーと、とりあえず、アンナさん、あのまあ、一緒にいろいろ見てたと思うんであ、はいあ、そうですね、そうですね。えっ、ー、と、まずですね、アンプの実装に関してですね、えーとえーと、デスクトップ版のサイトには、レルアンプ HTML の記述が見られたんですけども、モバイル版 えー、の方ですね、そちらにレルアンプ HTML の記述が見当たらなかったので、ぜひあのレルアンプ HTML の記述はですね、デスクトップ版あおよびモバイル版どちらでも、どちらにも設定するようにしていただけたらなと思います。その他いかがでしょうか。はい、そうですね、これもあの結構いろいろ調べたんですけれども、 おそらくですね、なんかちょっとリダイレクトがおかしいなぁと思うところがいくつかありました。ので、まあ、サイトの設定を一度、まあ、見直していただくのがいいんじゃないかなと正直思いますね、うん。なんかちょっと、あの、結構やっぱり、その PC, あの PC とモバイルでやっぱり URL が異なる別々の設定になっていて、 でそういった場合の、やっぱりなんていうんですかね、設定システムが複雑になってしまいがちだなっていうのを、まさになんかちょっと感じたんですけれども、まあ、モバイルのちょそうです、ね、ちょっとあんまり詳しいことで、まだあのあの同じことが、同じような URL パターンで完全に再現しないときもあって、なので、なぜそれがそう起きてるのかっていうのはちょっとよく分からなかったので。 あまり確定的なことは言えないんですけれども、実際には、例えば、あるモバイルのページを、モバイルの、まあ、ユーザーエージェントで普通に見に行こうとしたときに、PC の方のページに飛ばされてしまったりですとか、何かちょっとユーザーエージェントなのか、何かの判断、そのデバイスの判断のところでの後に行われているリダイレクトの処理みたいなものが少し あの想定外のことが起きたりもしているんじゃないかなと思いますので、一度そういった設定をすべて見直していただいて、まあ、その後どうなるかというのをちょっと見ていただくといいかなと思います。はい、あ, あと、あれですねと、オルタネート の, あのアノテーションもああの記述されていなかったように見受けられますので、ぜひ一度そ の, 辺りのあたりの設定の部分はあの見直していただくと良いのかなと思います。はい、はい よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、えー、ではですね、続いてのご質問、検索結果の上部に弊社コンテンツが引用された件に関するご質問です。先日、とあるキーワードの検索結果に、弊社のサイトからの引用が表示されていました。えー、この表引用表示のロジックを知りたいです。 信頼性の高い情報と判断したのでしょうかそれとも偶然一時的なものでしょうかまた、現在どのサイトの引用もありませんが、このワードの検索結果に引用は不要と判断したのでしょうかその場合、機械学習で行っているのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、すみません。ちょっと今、ツイッター上のコメントで、ちょっと僕が全く言ってないと思われるようなコメントをされましたので、ちょっと今。 こっちに返事してました。はい。っ<笑>こっちで、ね、意識を戻します。<笑>はい。はい。お願いします。<笑>はい。えっ、ー、と、検索結果の上部に弊社コンテンツが引用されたというところで、そうですね。あのー、まあ、いわゆる強調スニペットと呼ばれるものがありまして、ちょっと今実例とか用意していないんですけれども、何か検索した際に、まあ、実際に Google 検索から見て、例えば、 えー、何々とは、とはみたいな検索した時に、もう明らかに何かその回答を求めている質問の時に、その回答にあるものと思われるものが、確信しているものがあった Y に、上に特に大きく、例えば画像ですとか、つけながら表示したりしています。で、ですので、この引用表示のロジックについては、まあ、ある意味、僕らの検索のアルゴリズムと全く同じですので、まあ、 このロジックについてお伝えすることはできないかなと思うんですけれども、まあ、信頼性が高いというよりは、そのクエリに対する回答であると、まあ、判断したので表示されたのかなと思いますで。それが今は表示されていないんだとすると、まあ、そうじゃなかったのかなと、まあ、システムが判断したのかなって思います。でこれは何か人が 人, 人為的に行っているわけでもなくて、実際に、まあ、そうした、えー まあ、アルゴリズムで行っていますので、実際にもっといいと思う回答が、回答であると思うものが出てきたら、そっちにどんどん変わっていきますし、でそれをじゃあ、どのように行っているかというと、機械学習で行っているかですとか、何でどのように行っているかというのはやっぱりお伝えすることができませんので、まああの、アルゴリズムで判断しておりますということ、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ち ょ, ちょっとすみません。 あの話、ちょっと戻っていいですかね、ちょっと。これ、結構重要な誤解だと思うんで。さっきのダイナミックレンダリングのところで、えっとですね、僕が、えっとですね、まあ、ちょっとあの、この、まあ、ご質問いただいている方はシステムによっていろいろ都合があるので、小手先のテクニックを使って、なんとか現状で発しようとしていると。それに対して、 そもそもシステムを変えた方がいいっていうのは、グーグルだから言えることで、担当レベルだとどうしようもできないこともあり、そもそも論の暴力ということで、すごい批判されてるんですが、批判されてるのは僕は批判されてるんですけれども、システムを変えるべきっていうのは、僕、一言も多分言ってなくてですね、このえーとクローキング判定、基本的にはクローキング判定されるかされないかという話のところで、 あのその話をして、で、まあ、システムというか、結局僕が言いたかったのは、そこのこのご質問に書いてある文章から読み取れない部分がどのように実装されているかわからないので、仮に A だとしたら OK です、で B だとしたらちょっとよく分かりませんっていう話をしたのであって、このシステムをがおかしいので、こうしなさいっていう話は一切してませんので、そこはちょっと誤解。 ないようにしていただけるといいかなと思います。はいはい、修正をありがとうございます。はい、というわけですいません、こういった誤解があるっていうのは、あのむしろあの書いていただいてよかったなと思うので、はい、あのこの番組内で訂正できてよかったです。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。というわけで戻しまして。 はい。えー、続いてですね、イベント構造化データのエラーに関するご質問です。はいえー、構造化データのイベントをサイトに記述したのですが、出演者はいなくて、チケットも必要ないイベントなので、オファーズやパフォーマーを記述しませんでした。すると、サーチコンソールにイベントの問題が新たに検出されました。と、オファー、パフォーマーが記述されていないことが問題として通知されました。そこで問題です。えー 警告が出ていると、リッチスインセットは表示されないものでしょうかエラーではないので放っておいても良いのでしょうかどのことです。こちらいかがでしょうかはい、そうですね。えー、とこのけ、ま あ, あの、出演者もいなくて、チケットも販売していないので、このオファーズとパフォーマ ー, ーについても、記述のしようがないと思いますし、そもそもこちら必須ではないので、まあ、 なのであの、放っておいても大あの、表示はされうると思います。ただ、実際表示されるかどうかっていうのは、また他の条件とかもありますので、実際表示されるかどうかっていうのはまた別の話ですけれども、大丈夫だと思います。はいのぜひですね、デベロッパーページとかにその辺あのこの項目は必須です、この項目は必須ではありませんみたいなことは書いてありますので、ぜひですね、どちらのデベロッパーサイトの方を見ていただくといいかなと思いいますはい、ありがとうございます。ありがとうございます。 では続いてのご質問、フィードバックの意味に関するご質問です、えー。フィードバックを送ることで何が変わるのかを知りたいです。私はよくスマト行為をしているサイトを見かけたら必ずお送りするようにしていますし、Webmaster Office Hour でも疑問があることは質問させていただいております。 また何かが劇的に変わるわけではなければ何かが短期的に変わることがないのも理解しています。しかしながら一向に改善される気配がなく順位が上がり続けているスパムサイトがあるのはいかがなものでしょうか過去に何度も報告しているにもかかわらずです。一日数千以上の意見が寄せられているのも理解できますが、フィードバックをした結果どうなったのかなど、などを報告者に伝達はできないものでしょうか 本社に送ってても改善されているとは思えず最近フィードバックの重要性及び必要性に疑問を感じていますとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はい、<笑>そうはそすね、まあ、あのここはすごく重要な質問だなと思いますので、まあ、取り上げさせていただきましたけれどもあのフィードバックというのは非常にやっぱり重要ですのでもういろんなあのニュー新しいサーチコンソールなんかでもすごくお願いしていますけれども正直僕らすごいフィードバックっていうのを大事にしています。なのであの あの結論から言うとフィードバックすごい大事なので、引き続き行ってくださいって、まあ行っていただけるととても嬉しいですということなんですけれども、ただまあ改善される実感がないというところで、いくつかコメントしたいと思いますけど、まず一つ思うのは、スパム、いわゆるウェブスパムに関しては、 そのフィードバックで、このフィードバックはその時どこを指して言ってるのか、おっしゃってるのか、ちょっと分からないですけれども、検索結果の下の方にあるフィードバックを送信ではなくて、スパムの時にはスパムレポートがありますので、スパムレポートから送っていただけると嬉しいなと思います。なので、そのスパムレポートからまああの送っていただきたいんですけど、スパムレポートから送っているのに一向に改善されませんってっあの質問とかもすごく受けることがありますので、 あのそこも合わせてあのコメントさせていただくと、やっぱり基本的にやっぱり、じゃあスパムレポートだったら効果があるのかっていうと、またちょっとあの別の問題としてやっぱり、スパムレポートはスパムレポートで、たくさんのスパムレポートが日々寄せられています。その中で、やっぱり僕らはやっぱり優先度をつけて、まあ、あの優先度の高い順に対処したりですとか、またそれをあの手で何か一つ一つこう対処するのではなくて、アルゴリズムに落とし込むですとか、何かもっと スケーラブルにあの大規模になんか適用できるようなやり方を模索したりします。なので、その大規模なやり方を実装した結果、実はその最初 の, あのレポートをいただいたサイトは、まあ、対象にならなかったんだけれども、そういった類似するサイトのほとんど全てのものがあの対応することができたみたいなことも、まあ、あの理論上ですけど、起こりうるといえば起こりうるので、そういった皆さんが まあ、レポートしていただいたサイトが必ずしもやっぱりあの対応されるとは限らないというのはやっぱりちょっと思っていただくといいかなと思いますただやっぱりそういった事象について本当にあのやったほうがいいものであったりそうした優先順位をつけて対応しているのは間違いないのでぜひ送っていただくといいかなと思いますであのおそらくご理解いただいている通り4行目がすべてなんですけれども何かが劇的に変わるわけでもなければ何かが短期的に変わることがないというのは すべ て, てというか、ポイントであの、劇的に変わるわけでもないというよりも、必要なものであれば劇的に変わる可能性はあるんですけれども、あの何かが必ず変わるわけではないと思っていただくといいかなと思います。なので、まあ、こんなにやっているのに、一向に改善される気配がないというのは、やっぱり改善必ず改善される、いつかは必ず改善されるという期待値があると思うんですけれども。 いつかは必ず改善されるというわけではないっていうのは、ちょっとあの申し訳ないですけどもあの、思っていただけるといいかなと。やっぱりいろんなあの言語のいろんな検索についての質問っていうのが、あのまあ、数はあのお伝えできないですけど本当に非常に世界中からたくさんの質問が来ている中で、まあ、優先順位をつけて対応しています。でそういった中で、まあ 実際フィードバックした結果どうなったらいいかど う, どうなったのかということをお伝えするのもやっぱりちょっとあの現実的ではないかなと思いますし、思いま す, 思います、はい、ただあの、なのであの今僕はあのすごい必ずしも対応するとは限らないっていうのはすごく残念な感じがするかもしれないですけれども、やっぱりでもそういった傾向を見て、まあ、あのアルゴリズムの に反映させたりもしていますのでフィードバックを送っていただく意味っていうのはものすごくありますのでぜひ送っていただくといいかなと思いますただあと一つあるとしたらあの過去に何度も何度も報告しているみたいな感じなんですけれどもやっぱり同じ方がやっぱり同じ事象について例えば1000回送りましたっていうものはと例えば1000人の方が1回ずつ送りましたって言った場合にやっぱり1000人の方が1回ずつ送った方がやっぱりすごくあの意味がある ですね、な, なので、やっぱりそこで何度も何度も送っているのに変わらないって思っていただくのは、お気持ちはすみませんほ、本当によく理解できますし、あの一つ一つを見ていると、僕らも一つ一つに対して対応したいなと思うんですけど、本当にたくさん来ている中で、そういったものに対して個別に対応するというのは非常に難しいので、まあそこをちょっとやっぱりご理解いただけるといいかなと思います。その中で、やっぱりスパムに関しては、スパムレポートを送っていただいて、もっと一般的なフィードバックについては、 まあ、送っていただく、普通にあの検索結果の下の方のフィードバックを送信から送っていただくといいかなと思います。同じように、例えばツイッター上であったり、ツイッターの DM なんかで僕に対してやっぱりリクエストやったり、いろんな改善要求みたいのをいただくことはあるんですけれども、そういったものもすべてスタンスとして一緒で、僕と例えば知り合いだから、僕にがそういったところでこういうことを知ってるのを知ってるからといって、 何かその人の意見が通りやすくなるっていうのはとても公平ではないと思いますので、そういったものはと、まあ、フェアにやっぱり扱っております。ただで、何も起きないからといって、やっぱりそこで僕らが何もしてないわけでもなくて、やっぱりそういったものを一つ一つ、まあ、一つ一つじゃないと す, すみません、なんかあの、まあ、優先順位はつけて対応の順位を決めていますというのはあのお伝えしたいなと思います。 はい、といいうわけで す, すみませんあの特に答えはないんですけれどもあの、このフィードバックに対する認識が少しなんか違うかなと思ったので、あの説明しツイッターの方うからコメントが来ていて、えーとはい、画面の切り替えがうまくいってないだったり、えー、とメイン画面があの質問ではなく、私になっていて、内容が入ってこないっぽいところがあるので、あえー、本当ですか、はい、画面、固定されてますよね。 思ったんです。まあ、基本的に。えっ、ー、と、スライドにしているつもりですね。はい、ですよね、ですよね。うんなんか。多分スライドになっているのじゃないかなと、期待しずつ、次の質問に。行っても大丈夫ですかね。はい、はい、はい、なん か, しまんか。 いいっちゃいましょう、はいえー、また何か不具合等々ありましたら引き続き教えていただけると大変助かります。はい、よろしくお願いします。よろししくお願いしますでは、えー、続いてのご質問ですね、えー。古いイベント情報の取り扱いに関するご質問です。週末のイベント情報などをまとめていますが、イベントが終わるとメタタグをノーインデックス で, 更新で再更新をかけています。イベントが終わるとユーザー様は過去のイベントをあまり読む人はいないと思うから検索から外しています。 そのため、ノーインデックスの数がインデックス許可しているページを上回り、10倍ほどノーインデックスしているページが多いのです。ノーインデックスではなく、ページそのものを消す方がいいのですか自分としては愛おしいページなので消したくはないのです。それとも、例えば年号をタイトルに含めている場合、2017の部分を2018に書き換えて、同一の URL でページ全体を書き直す方がいいのですか 個人的には新しくページを立ち上げた方がユーザーの方を向いていると思うのですが、どちらがいいのかよくわかりません。Google さん的にはどちらがより正しいと思いますかとのことです。こちらいかがでしょうかはい、ありがとうございます。すみません。今ちょっとあの画面を調整しました。こっちで今手元で見たら確かにアンナさんが映し出されて<笑>僕らの画面ではあのスライドになったんですけれども、すみません。えー、っと、質問に行きますと。 ではい、そうですね、この古いイベント情報の取り扱いというのが、多分これはあの A です、B ですという答えがあるというよりは、実際にあのそれぞれいろんなメリット、デメリットがあると思いますので、どうされるかっていうのは、やっぱりサイトの戦略であったり、まあ、あの何を優先にしているかっていうところにもよるかなと思います。ですので、まあ、実際に、まあ、こなんかあの僕の方から、 どうすればいいっていうのがあるわけでもないですけれども、このノーインデックスしてるページがたくさんあるからっていうのは、特にあの困ることもないと思うので、別になんかそこで、それを理由になんか状況を改善した方がいいかなって思う必要もあんまりないかなっていう気がしますね。言えることがあるとしたら。で、例えば、ただ後半の、例えば お, おそらく同じイベントの2017、20218、2019みたいな感じでどんどん毎年新しいページを作るのか、 まあ、URL 一緒でそれを年号だけ書き換えた方がいいのかみたいな話についてはまあ例えばどこかのサイトからその例えば2016のイベントについて何かすごい特別にリンクが貼られていてみたいな場合にそうしたリンクをたどって見に来る方が2016のイベントの内容を見たいと思って来る方もいらっしゃると思うのでそういった方々もがどのぐらいいるのかですとかでそういった まあ方々に対して新しい情報に変えてしまうことがどうなのかとか、そういったことを少し考えながら、まあ、サイトの構成をどうするかっていうのをちょっと考えていただくのがいいかなと思います。おそらくですね、この辺は僕らに聞くというよりは、なんかフォーラムとかでもらっご質問いただいた方が、すごい今あの、たくさん の, あのプロダクトエキスパートであったり、プロダクトエキスパートでない方々もたくさん今コメントくれてますので、 ご質問いただいた方がすごいいろんなアイディアが寄せられていいんじゃないかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。残り5分ほどになったので、えー、と時間を気にしつつ、サクサクといきたいと思います。続いてのご質問、はい、Google からの電話番号に関するご質問です。あすみません、それで飛ばしましょうか。飛ばしましょうか<笑><笑>あの、はいえっと。Google から電話がかかってくることってのは、特にあの少なくとも。 あの営業とか分からないですけど、一般的にはあんまりないと思うので、なので、特にグーグルから電話が来る場合の電話番号というのも特にないので、何かそういった情報があれば、逆にあのちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思いますという話ですは。いはい えー、では、続いてのご質問、えー。モバイルファーストインデックス移行後も PC ページがインデックスされている件に関するご質問です。PC サイトとスマホサイトを別 URL で作っているサイトにモバイルファーストインデックス通知が届きましたが、インフォコロン PC サイトの URL でチェックしても、まだインデックスされているようです。 モバイルファーストインデックス後も PC サイトのインデックス自体は残るのでしょうか、それとも時間の問題でいずれは消えるのでしょうか、教えていただければ幸いですとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はい、そうはそすねこちらに関しては、まずあの URL はいただいておりまして、でその、URL、いただいた URL を基づいて確認したところその、確かにモバイルファーストインデックスに移行はしているんですけれども、実はその少なくともトップページの PC サイトとモバイルページがそれぞれあの あの同じページの PC 版とモバイル版という認識をされてなかったんですね。なので、まあ、別々のものだといって処理をされている感じがしました。ちょっと、あの、細かくは見ていないんですけれども、まあ、何かアノテーションであったり、ちょっと、あのあ、そうですね、アノテーションとかがしてなかったのと、モバイル、あの、PC ページからモバイルへの、あの、レル、えっと、カノリカルではなくて、えっと、オルタネートがなかったのと、 あとですね、モバイルから PCA の利体、カノニカルが HTTPS のサイトであるにもかかわらず、HTTP であったりとか、いろいろ改善点がありましたので、その辺を見直していただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、続いてのご質問、WebmasterOffice Hour の開催情報に関するご質問です。WebmasterOffice Hour の開催情報がすぐにキャッチできずに困っております。 YouTube、金谷さんのツイッターなど、公式にはどこをチェックすれば開催情報をキャッチアップできるのかを教えていただいてもよろしいでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、こちらですねあの、基本的には結構あの申し訳ないんですけど、割と直前に僕のツイッターでアナウンスすることが多いので、僕のツイッターを見るといいかなと思います。はい、はい、あ, りいありがとうございます。では、えー、続いてのご質問、えー、ビッグワードでの上位表示のヒントに関するご質問です。 ホームページ作成というビッグワードで上位を目指したい場合の具体的な対策があったらアドバイスをいただきたいですとのことです。こちらいいかかがでしょうかはいまあ、こちらもあの先ほどのご質問、あの前半の質問にも似たような質問がありましたけれども、やっぱり、あこれちょっとあの具体的なサイトをいただいていたんですけれども、ちょっと一般論としてお話しさせていただきますけれども、やっぱりそのホームページ作成というキーワードで検索するユーザーがどういったものを期待して検索しているのか。でそういった 期、ま、待、あ、に対して実際にそのサイトのサービスが答えられているのか、実際ホー ム, サービスホームページ作成といえばみたいな位置づけで、例えば、まあ、ホームページ作成といえばここだよねみたいな感じでいったときに 10, 10個上げる中に入るようなサービスなのかですとか、そういった観点でちょっと考えていただいて、もしまだホームページ作成といえばというところでそういった上位に入っていないのであれば、やっぱりそのまずホームページ作成といえば。 ここだよねみたいなところの上位に入るのが先かなと思いますで。それ以外の方法でもちろん何かホームページ作成で上位に入れようみたいなあのテクニックみたいなのは存在するのかもしれないですけれども結局そういった形で仮に上位表示ができたとしてもやっぱり本来 Google が表示あのユーザーがこういったものを探してると思って表示させてるわけではないというかやっぱりうまくできてなくて逆に表示あの上位に表示されているみたいな。 な状態になってしまっているということだと思いますので、何らかのアルゴリズムの変動があった場合に、やっぱり下がってしまうような可能性っていうのもあると思いますので、そういったところを狙うのではなくて、やっぱりホームページ作成だったらここだよねっていう位置づけを狙うことで、自 然, 自然な評判も高まって、まあ、実際にリンクされたりですとか、まあ、あのリンクだけではなくて、いろいろな要素で、やっぱりあの上位に表示されるようになるといったことを目指すのがいいかなと思います。 はい、あ, りいありがとうございます。時間ではあるんですが、もう2、3問いけそうなので、いかがでしょうかねか、はい。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問、えー、モバイルファーストインデックスがまだ来ない件に関するご質問です。MFI の切り替え通知がまだ届いていない場合、準備が不十分ということでしょうか、どのような優先度で SEO 対策を行うと良いでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。そうでですすねねこちらです、ねえー、と 2, 3年かけて通知する っていうのはちょっとよく分からないですけど、まだあのモバイルファーストインデックスに来てないサイトって相当あると思いますので、そこで合わせる必要はないかなと思います。ただ、じゃあどうすればいいかというのは、僕らこれまでアナウンスをお伝えしていた通り、やっぱりそのまあえサイトにの状態にもよりますけれども、もし例えばモバイルと PC で別々の URL で運用しているような場合には、モバイルのページにきちんと例えばあの画像のオル ト, オルトが PC と同じように設定してあるかですとか、えー、何かストラクチャードデータ、構造化データなどがきちんと設定されているかですとか、そういったところを見直していただくといいかなと思います。で、あの最後のどのような優先度で SEO 対策を行うといいのかって、ちょっと前半部分の質問に対して後半の最後の締めの部分はちょっと分からないですけれども、MFI に対する準備としては、その辺を中心に見ていただくといいと思います。 はい、ありがとうございま す,、はい、いますでは続いてのご質問、速度を上げると画質が悪くなる件に関するご質問です。ページスピードインサイツでローとなるので画像のリサイズや圧縮を行うとミディアムに上がるのですが画像が荒くなってしまいスピードを取るか画像の綺麗さを取るか悩みます。オーンドメディアの対応について具体的なアドバイスがあったらお伺いしたいですとのことです。こちら私から簡単にご紹介しようかなと思います。はい で、えっ、ー、と、まず一点気になるのが、こちらモバイルのページでしょうかっていうところが気になりました。通常ですね、画像の最適化を行うことで、えっ、ー、と、例えば目に見えて、えっ、ー、と、 目に見て、えー、と画像が荒くなったな、みたいな、えー、ことってあまり聞かないんですね。えー、なんでどうなのかなと思いました。例えばですね、えー、とその他にもですね、えー、画像読み込みの最適化を行いたいのであれば、例えばヒーローイメージは先読みして、えー、その後、その後のコンテンツは遅延読み込みを行うなどもありますし、例えば CDN を使用するなど、一、まあ、つの手段かなと思います。 でですねぜひこういったあの画像最適化に関する tips っていうのがですね、イメージズドットガイドというサイトにですねまとまっているので、ぜひそちら確認してみていただくと、まあ、体系的に分かりやすいのかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます<笑>では続いてのご質問で す,、えー、っとですね。ちょっと、えー、さっとささきおそらくアンナさんの アンナさんの画面が大きく出ていて、画像、質問があんまり表示されなかったものがあるかもしれないので、どこの辺でしょうフィードバックのところっておっしゃってましたね。フィードバックのところ、ちょっとあの、うん、念のため、一個一個皆さん、あの、ここで画面映しとくので、あの、後で止めて読んでみてください。ここですね。そうですか。後で読んでみてください。で、最後じゃあ一個ぐらいいきますか。 そうですね、えー、と最後ですね、サイトマップ、えー、送信の頻度に関するご質問が来ています。ああサイトマップの提出ですがあ、頻繁に行ってもよろしいのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。そうですね、こちら、あの良いか悪いかというご質問で答えれば全然問題ないです。ただ、あの一般的な頻度がどうあるべきかという話でいうと、 通常は何かあの新しいページが更新された際にお送りいただけるといいかなと思います。でもしサイトがすごいあの巨大なサイト、もう何百万ページ URL があるようなサイトで全て送り直す必要があるのかと言われるとそういう必要は全然なくて、その新しく追加した分のページをお送りいただくといいかなと思います。で、これ逆に言うとサイトマップを送らなくてはいけないかというと、またそれも全然 そういう問題でもなくて、実際にサイトマップをただ更新していただくだけで、Google は定期的にそのサイトマップの中身は見に行ったりしますので、皆さんのサイトマップの存在をすでに知っている場合とかですね。なので、ま あ, ああしまった、家の Google 本がなんかあるんです。<笑><ま><笑>なので、まあそうですね、サイトマップを 必ずしも送信しなくてはいけないというものでもないですし、あと、あのただあの、もし更新した直後に表示させたいみたいなことがありましたら、まあ、ちょっとまた別の話ですけれども、まあ、でも実際に、まあ、サイトマップの更新頻度、あえー、と送信する頻度としては、まあ、更新したタイミングでお送りいただければ、それで十分だと思いますということで。はい、ありがとうございますありがとうございます。というわけで、残りの質問は次回に。 はい次回、来週月曜日ですかね。はい、はいい結構ままだあります、はいはい、ということで、次回の WebmasterOfficeHour は12月17日月曜日、来週の、えー、月曜日19時半から、えー、お届けする予定です、はいちょっと。楽しみにしておいてください。はいちょっと遅い時間ですけれども、ぜひ皆さん、のご飯食べながらとか<笑>あの、ご飯食べ終わった後に、ちょっとご覧いただければと思います。 はい、はい、では本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お会いしましょう。